どうもこんにちは、コロナの夏休み、イカゴスゴシゲショウカ、ダイスゴですえ。せっかくの夏休みなんだけれども、規制はできないわ。プールとか海イ浴もダメだわキャンプ場とかもね人レ、ヒウトアウトだからね本当にやることがないわけです。まあそういう時は こうビールでも飲みながら小説を読んだり物思いにふけったりしてあえて何もしないのもまた休息なのではないか<音楽>まあ物思いにふけるっていうのもねう何かともテーマがないあれなので青春を過ごしたこの音楽とりわけ90年代のロックについて思い出しながら自分語りをしてみようかなと思うす私こと大蔵はですね 今年年47歳で1973年まで1973ま第2次ベビーブーマーブマの世代ですねでこの世代の人たちがギターを持ったりバンドに目覚めたりというのが1990年ぐらいなんですが90年代ってロックにとって当たり年って言われてるんですよねほんとすごいいろんなジャンルが増れてきて、まあ、当然消えてったのもたくさんあるんだけれどもライブハウスに行って好きな音楽を探したりするのが本当に楽しかった時代です ームでも言っていたけれどエレキギターを持ったきっかけはうんそうだ、ね、88年ぐらいだったんじゃないかと思うんだけどストリートスライダーがテレビに出てそれを見た時だねでまずはこう80年代後半から90年代初頭までを話してみるで、それまでってね俗に言う伝統的なスタイルのロックバンドっていうのはテレビに出なくて確かに、ね、思い出すと最初にテレビに出したらロックバンド出なってい スライダーズが次は次80年代後半から90年代初頭というのは一気に流行が変わっていってそのジギーの後には俗に言うメタルブームがあってその流れで次にはビジュアル系というのが流行っていったのが90年代初頭のロックだったかなパンクはね確かに俺らの世代の前からあったんだけどラフィンノーズとか聴いているクラスメートが多かったよね 他はね、イカ天が始まるのが89年なんだけど、まオイラの地方では放送されてないから、これも全く知らなかったんあとはね、洋楽はボンジョビの後にガンズが出てきた頃かな。でもギターを弾いてるからね、ヤングギターとか読んじゃうわけそうするとね、聞く洋楽はもうメタル一色よ。通学でもとっかに回メタルを聞いてるんだけれども、大体似たような曲でしょそ、ね、似たような音出すじゃない。もうつまんないからね、<笑>すぐ飽きちゃけどさ。でもね 高校の同級生に昔の洋楽に詳しい友達がいて SixTONES、えー、とかビートルズのおすすめ集みたいなのを作って聴かせてくれてたのでせっぺんやクリームも彼から教わって高校生の後半は彼が作ったミックステープばっかり聴いてたしそれにまあ自分がボーカルを始めてやったバンドも彼と組んだストーン SixTONES のコピーバンドだった で、えー、大学に入って上京するわけなんだけども、まあ、上京つってもね神奈川の片田舎にあるボティー界大学なんだけどそこでね入ったサークルがフークソング系のサークルだったのフークソング系つってもね古き良きオックンロールをやる人が多くてバンドも組みやすかったし居心地も良かったんだね。 他にカントリーウェスタンとか創作音楽とかいうサークルもあったんだけどカントリーウェスタンってのはロカビリー一色だしまあそれも良かったんだけどねちょっと怖モテの先輩ばっかりですよ、ねね、創作音楽はメダルよそういえばその創作音楽っていうサークルにデビュー前のフィニシリンがいて背の高いフロントの3人がよく談話室っていうところで訪問してたな派手な姉ちゃん引き連れてねデビューが決まったら大学の近くのお弁当屋さんのね 巨大な看板ができてさまだ在学中なのにここにいますよって言ってるようなもんじゃねうんーそうだなこれ言っていいのかな大学の時のクラスメイトに漫画家の鈴木優輝がいたのね実はバンド組んだこともあってさ<笑>今では立派な作家さんなんだけどね彼はミュージシャンとしてメジャーデビューしてたんじゃなかったのかな ちなみにね、そのフォークソングサークルの会長をやってたえね、ー、本日のお三方じゃャロックンロールいかがだったでしょうかちくしょうだ大ぞ、手抜きやがったなと思った方はコメント欄にお叱りのコメントをお願いしますではまた